皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。こちらのユニステーラーのですね、EV スコープが私のところにもついに届きました。だいぶ出遅れちゃったんですけども、こちらの商品のレビューをしたいと思います。私、実は元天体望遠鏡メーカーの社員だったんですよ。11年ぐらい働いたのかな。でその11年間ですね、その天体望遠鏡っていうものをどうしたら 一般の方々にその素晴らしさが伝わるのかなっていうことを11年間こう悩んで悩んで悩み続けたそんなサラリーマン生活を送ってたんですけどもなかなかね天体望遠鏡って初心者の人が最初からパッと使ってパッと結果を出すっていうのが難しい商品でして頭を悩ませることって結構あったんですね。これ40万円すする商品なんですけども さすがにこの40万円という金額だと使える人って買える人ってなかなか限られてるのかなってい う, ふうに思うんですけどもこの天体望遠鏡ユニステラーの EV スコープイクイノックスは天体撮影天体観察におけるいろんな悩みを全部解決してくれる商品ですそれから初心者の人が買ったその場からもう全開で楽しむ可能性を秘めた商品だと思います 何よりこの天体望遠鏡を一言で言い表すですねオールインワンっていうところがすごく一番いいとこじゃないかなと私は思っていますいつもは星空写真家としてレビューすることが多いですが今日はですね天体望遠鏡メーカーの元社員としてこの商品のレビューをしたいと思いますそれでは行ってみましょう 実は以前のライブ配信でこの天体望遠鏡のです、ね、EV スコープを開封するところそれから実際に私がリアルに初めて操作するところっていうのをライブ配信でお見せしてるんですね概要欄に一応そのリンク先貼っておくのでちょっと長いですけどもし興味がある方いらっしゃいましたらぜひそちらも見てみてください EV スコープは超簡単手軽に天体写真の撮影や観察が行える夢のような天体望遠鏡です今回 特別にお貸し出しいただきましたこの望遠鏡と同じことをやろうとするとですね多分20万しないぐらいで下手したらなんか10万ぐらい収まるかもしれないですね、まあ、そのぐらい安く済むんですけどもでもそこにはその機材の使い方とかを習得していくっていう作業が待ち受けてるんですよ、まあ、それに挑戦したい人はもちろんそっち行っていいんですけどそうじゃない人っていらっしゃるじゃないですか もうカジュアルにね、星空見たいな、天体見たいなっていう人いっぱいいると思うんですよ。でそういう人にはこれをおすすめしたいなと思いますね。EV スコープの第1号は5年前ぐらいかなにク ラ, ウドウクラウドファウンディングで販売をスタートした商品ですねで。その時にですね、発売された第1号に改良を加えたモデルがこの EV スコープイクイノックスという。 商品になります。一応ね、これとは別に EV スコープ2っていうのもあるんですけども、こっちは実際にこう覗くことができるんですが、こっちのイクイノクスは、こういう、えー、タブレットとかスマートフォンとかで、えー、モニター上で見るっていうのがメインの機材になります。近年流行している新しい天体観察の形、えー、星空の楽しみ方の形、それが電子看望と呼ばれる、えー スタイルになりますでこの商品は当時ですね発売されたときは実際にリアルで見てるものとは違うねっていう意見もあってこれはすごいよっていうふうに受け入れた人といやいやいやいやそんなのおかしいでしょみたいなふうに言う人とこう賛否に分かれたと記憶していますねでもですねこれ今ですね評価が一変していますなぜ、まあ、かというと昨年からですねコロナウイルス感染症が、えー、流行しましたでその時に その天体望遠鏡をのくっていう行為がですね、まあ、接触を増やすんじゃないかっていうことで敬遠する動きがちょっとずつ出てきたんですよそんな中で天体望遠鏡を直接覗くんじゃなくてモニターで見てで大勢の人で一緒にその見えるものを共有するっていう電子看望のスタイルが、えー、評価が高まりましてでそんなですねニーズが高まっている中でこの登場した新型という流れなんですね だから時代のニーズにににすごく合ったた商品に結果的になりましたよね天体望遠鏡で星空を見るときに、まあ、月土星木星といったそういう惑星っていうのは比較的明るいので見つけやすいし、まあ、その日に光ってますからね見つけやすいし見ることも結構簡単なんですよでも淡い星雲や星団、まあ、こういうやつですよねこういういいのを見たたと思ったらですね これが一気に急にハードルが上がるんですよねまあ、撮るのも難しいですしなおかつ天体写真と同じように見るのって事実上不可能なんですよまあ、その理由は人間の目にあってですね人間の目って暗いところに行くと瞳孔が開くんですねウィーンと瞳孔が開きますで明るいところに行くと閉じるっていう感じなんですけども暗いところに行って瞳孔が開くと光を集める力が 上がります集光力が上がるんですね人間の目の集光力が上がるその反面ですね色を感じる能力が減っちゃうんですよだからえ本来はその色がついて見えるはずの、えー、天体が目で見てみるとふんわりと見えてしかも色がついて見えないっていうのは 実はこれは人間の目の特性のせいなんですね、まあ、写真の場合はですねカメラが光をこう蓄積するっていうことができるんですね人間の目はこう一瞬の光をキャッチしてますけどもだからやっぱりそもそもね天体写真のように見るっていうのは、まあ、無理なんですよね加えて、えー、星空の観察を難しくするのが明明かかりりと月明かりです日本はとても明るい国なんですねで私たちが住んでる街っていうのもすごく明るくて その街が明るすぎてです、ね、星の光がかき消されてしまうその暗い天体の光をキャッチするためには街から離れたところに行かなきゃいけないつまり長時間の移動が必要になるわけですそこに月明かりがあるとこれまた見づらくなっちゃうんですね月の光っていうのはものすごく明るいですなので、えー、月が明るいと、えー、星の光ってやっぱりかき消されちゃうんですよ だから月が昇ってない日にえ撮影にえと月が昇ってない日に見に行かなきゃいけないんですけどもで機材もですねいろいろあって選択肢がたくさんあるんですよ前職の時に本当この業界って言っていいのかなまあ天体を見る星空を見るっていうのはなかなか不親切な部分があるなと思ったのがオールインワンパッケージの機材ってないんですよね 1個のメーカーから全部発売してるっていうのはねないんですよいろんなメーカーからちょっとずつ発売されてるやつを組み合わせてそういう機材を1つまとめて作んなきゃいけないんですねまあ実際楽しいんですよ楽しやってて楽しいんですけどやっぱり初心者目線でお話をするとえっ、ー、と天体写真とかそれから見るっていう行為をするにはそれなりの知識が必要でやっぱり機材も 使い方を覚えなきゃいけなくて近道がないって言えばいいんですかね一つ一つ積み重ねていくっていうそういう工程がですね非常に大事なんですよ、まあ、これが近道なわけですよやっとこの商品までたどり着きましたはいこれが一番の近道です EV スコープはここまで話してきた難しさっていうのを一気に 解決する。全部解決する。天体写真、天体観察の近道と入れる機材だと思います。人間の目の特性、街かり、月明かり、機材を揃えること、機材の使い方を覚えること、あと画像処理もあるな。画像処理の方法とか、そういうのを全部覚えなくても、これを買えばできちゃうよっていう感じですね。 で簡単に使い方を説明します。本当は、あのー、これをね、外に出して、実際に操作するところを見せながらやりたいなと思ったんですけど、なかなかね、私の仕事の都合と、このお天気がね、都合が、タイミングが合わないので、あのライブ配信の映像をちょいちょい挟みながらやっていきますので、ご了承ください。 まず電源をオンしたらですね天体望遠鏡を設置します三極の上にこの EV スコープを乗せるっていう作業でネジを2本締めるっていうだけですねでこれでもう設置は完了です次にこのスマホとかタブレットと Wi-Fi でペアリングをしますでそうするとこの望遠鏡はもう動かせる状態になりますでペアリングが完了したらこのモニターにですね明るい星が映るところまで、えー、望遠鏡をこういうふうにですね でここに星が入ったら、ここの裏にですね、ピント合わせをするところがあります。ここを回して、えー、このモニターを見ながらピント合わせを行います。ここまでやれば、えー、あとはですね、必要な設定っていうのは、もうタブレット、スマホの上から、アプリ上から操作するだけになります。まあ、ライブ配信私がやった時っていうのは、もう満月の時です。がっつり月明かりがあって、しかもベランダ、お世辞にも、 えー、とベランダが広いとは言えないところでやりましたでも全然問題なかったんですね月明かりがあっても大丈夫街明かりがあっても全く問題なく使いますでこの天体望遠鏡のこの部分にですねカメラがついててその映像がこのスマホタブレットに w i f i 警備で飛んできますで普通はね まあ、ここに至るまであの天体赤道儀の曲軸合わせとかあとアライメントとかねしかもこのうちのベランダみたいな視界の狭いところでは到底できないわけですよもっと視界の開けたところじゃないといけないんですけどこれはねベランダから大丈夫なんですよねだから住宅事情に関係なく使用できる天体望遠鏡だと思います、えー、照準マークを押すとフィールド検出っていうのをやってくれますでこのフィールド検出っていうのは、えー、ここに映ってる星 からえー、解析して今どこを見てるのかっていうのを調べてくれるんですねそういう機能があるんですよこれすごいですよねで、えー、と解析が終わって、まあ、場所が特定できましたってなったら今度はこの下の惑星マークを押してですねでそうすると天体リストが出てきます今、えー、見える天体リストがこうずらーっと出てくるんですね、まあ、その種類なんと5000以上あるそうですこう選ぶと どっちの方角に、えー、見えますよっていうのが出てきますからで私の家は大体南東から南南西にかけて見えるんですけども南だと行けるかなみたいなね、まあ、そういう感じで見て、えー、と調べてましたでですね、えー、見たい天体が決まったらこの移動っていうのを押すとこの EV スコープが勝手に動き出します でその目標天体を入れるのに数分かなかかります。1分か2分とかそのぐらいなのかな。うん、かかります。でその、そこに行くまでに、こう、ちょいちょいですね、ここで合ってるかな、ここで合ってるかな、ここで合ってるかなって場所を認識しながらこう追いかけていくんですよ。なので、絶対真ん中に入るの。ほあの真ん中に入らないときもあるけど、このモニターの中には必ず入るぐらいの精度で行くんですよ。 これすごいですよ。結構感動します。え到着確認と出たらですね、えー、今度はこの、えー、目のマークをタップしましょう。これエンハンスドビジョンというモードが切り替わりますで。これにすると、これにするとですね、急に画質が良くなっていくんですよ。どんどんどんどん時間が経てば経つほど、えー、良くなってきます。これですね、えー、とリアルタイムで、えー、この見るっていう眼視看望の一番の目玉のスタイルなんですけども、 スタック処理といいましてまあ加算平均合成っていう写真用語ではりますけど、えー、撮った写真をですねこうちょいちょい重ねていくんですどんどんどんどん重ねていきますでこれ枚数が多く重ねる枚数が多くなればなるほど画質が綺麗に鮮明になっていくんですねだからえっ、ー、と2分3分5分10分15分って時間が経てば経つほど淡いですね天体の部分が見えるようになってきてでなおかつ ノイズのななない綺麗写真になってきますこれ素晴らしいですよこのスタック処理っていうか加算平均合成コンポジトとかね普通は撮った写真をパソコンに取り込んでそういう専用のソフトでやるわけですから、まあ、いわゆる画像処理ですよそれを覚えなきゃいけないんですけどこのアプリの中でそのやってくれるっていうのはまあこれ素晴らしいですよね。 である程度前に見えたら、この右上のボタン で, です、ね、画像を保存することができます。こうそうするとこんな感じでユニセラのロゴとか天体名が入ります。結構ね、何撮ったか分かんないってあるんですよ。その天体って似たようなものがいっぱいあるから、あれこれ何撮ったんだっけっていうのはあるんですけど、まあ、そういうのがないですね。 で、そのまま SNS にアップすることも可能です。でもしこのロゴとか天体とかね、えー、名前が入るのが嫌だなってなったら、このままスクリーンショットして、この写真のところだけをこうトリミングしてね、切り詰めて、えー、使えばいいと思いますで。スマホのアプリとかでさらにそこから画像処理かけてもいいんじゃないかなと思いますけどね。で、自分のその観測した星っていうのを、えー、なんだっけ、アメリカの SETI 研究所っていうところに送って、 宇宙科学に貢献することができるっていうそういう仕組みも用意されてるみたいですなんか夢のある話ですよねあとこれはですね星空の知識がそこそこある人に対しての情報なんですけども一応フィルターが取り付けられるみたいですこの、えー、天体望遠鏡のこの大物レンズのこの裏にですね、えー、センサーがカメラがついているんですけども そこはです ね, ねじ切りが切ってあってフィルターが取り付けられるみたいなんですよ。で天文ショップのスコーピオさんっていう名古ヤにある天体望遠鏡の専門店さんがブログでそれを書いていまして、で私もそれ使ってみたくてですね、お借りすることができました。でそのアダプターにフィルターを付けたら、まあ、この天体望遠鏡を平らなところに置いて、この隙間からですね、こう、アダプターを持ちながら手をこう入れてですね、 で、もう片方の手も入れて、こう、アダプターを支えながら、こう、デリケートにこうねじ込んでいくっていう作業になるみたいですね。ちょっとなかなかシビアな作業なんで、手の大きい人は難しいのかなと思うんですけど、これで取り付けることができます。だから、えっ、ー、と、クワットバンドパスフィルターとか、そういう、えー、光害カットフィルターですね、を使って、さらに鮮やかに天体を写すっていうことができるようになります。ただですね、これですね、私、ベランダで試したんですけども、 光ガイカットフィルターって、えー、と映る星の量がちょっと減るんですねだからうちのベランダからだとですねフィールド検出星を認識することができませんでしたただその天の川とかそういう星の多いエリアに向けると認識することができましたフィルターをつけて操作するのはちょっと星の知識のある人の方が向いてるかなという感じですねえー、田舎郊外に行って、えー、星の綺麗なところで使う分には 問題なくフィールド検出ができると使用できると思いますが明るいところだとちょっとフィルター付きは難しいかもしれないですが、まあ、そういうことができますよということでマニアル向けの情報をお届けいたしましたさて、えー、いかがでしたでしょうかあの間違いのないように言っておくとこの EV スコープじゃなくって、えー、普段から私がやってるような天体写真っていうのは あのー、やっぱり機材の投資とかね知識を身につけるとか、えー、技術を身につけるとかそういった難しさとか苦労はあるんですけどそれでもやっぱり楽しいですでも世の中にはやっぱりそこまで頑張りたくないっていう人がいます、まあ、そこまで興味関心がないよっていうでもそれでもさちょっと見てみたいよねみたいな えー、カジュアルでライトな気分で使いたいっていう見たいっていう方にはほんとこの商品はベストなチョイスなんじゃないかなと思いますんでぜひご検討いただければと思いますなんかやっぱ営業っぽくなっちゃった最後<笑>でご検討くださいねって言いましたけどご購入はですね概要欄に貼ってある、えー、グリンプスさんっていうところの えー、ホームページから購入することができます。で、えっ、ー、と、今だとですね、新規会員登録をすると、なんと 10% オフ。結構でかいですよね。4万円ぐらいオフになるっていう、そういう特典があるみたいなので、ぜひそこから、えー、注文してみてください。はい、それでは以上になります。えー、この動画楽しんでいただけた方は、えー、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。えー、さよなら、バイバイ、したっけねー。